それぞれあのこういった場所でお話しすることのご準備大変だったと思いますし、えー、いろんな思いを述めていただいてあの私もすべて聞かせていただきましてあの本当に感謝のまたあの今日はですねあの、会場の皆さんにも本当にご協力をいただいてあのそれぞれ考え方にはですね ください。た方によってです。これずつまた違いもあります。けれども、そういったものをですね。冷静に受け止めていただいて、あの本当にいい、あの意見聴取会になったというふうに思っておりますえー、全てのあの、本当に今日ご参加をいただいたえー、協力いただいた皆さんに感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。また、もう一点、あの私はあの本当に今日あの伺って良かったなと思いますのは。 あのここですね、えー、高松、そして四国においても、えー、福島の皆さんのことをこれだけあの考えていただいている方がたくさんおられるということに本当に強い感銘を受けました9番、えー、の方だったでしょうかあのお子さんをこちらの夏休み、えー、いろいろとあの面倒見ていただいたという話もありました。あのー、本当にに多くのの皆さんこここうしてて、えー、福島ととを考えていただいていることが 私は福島の皆さんも勇気づけているというふうに思いますし、我々が至らない点がたくさんあるというふうに思っておりますので、あのその責任をです、ね、今日、改めて感じました若干、個人的なことにもなりますが、私はあの毎日、福島のお米を食べてます、私の子供は中学生ですが、一緒に食べてます、それは安全が確認できてるからです。 毎週のように福島に私行ってますが代わりには果物を買ってきます今は桃の季節ですぶどうももうすぐおいしくなります秋には梨がなりますりんごもおいしいです私はそれはもちろん自分でおいしく食べているし周りにも配ってるし家族もみんな食べてますこれ静岡から500人弱の講演者を連れて福島に旅行に行きました岩木で買い物をしてそして合図で泊まりました でそのことを言って福島の皆さんの違う顔を見えてきました。そんなことを聞いてるんじゃありません。これからのことを聞いてます。福島じゃありません。行方のことをどう思ってるんですか。山東から出てください。福島のことについて一言だけ申し上げたかったことはですね。それは福島にお住まいの方もいらっしゃる福島県内ですね。一方で福島で生活するということを選ばれなかった方もいらっしゃいます。 両方我々はしっかりと寄り添っていかなければならないということなんです。ですから、あの今、福島についていろんなご意見がありましたが、あの私はあの福島で生活をされている方にとって何がいいのかということも本当に考えてこれからやっていかなければならない。あの政府というのは、政府というのはもし。だから大 不規則発前は不規則発言ななんんですかかか嘘ばかり言ってるから言っっててるらろ、み人がしてんだろう。みんな人が すみません、ちょっと私の発言でいろいろと、まあ最後、しめますので、いくださいあの私はですね、このことだけは、ね、しっかり申し上げたいと思ったのは、今日かしか政府関係者前に座ってます、で皆さんからご覧になると、われわれのいろんな判断一つ一つにですね、疑念を持たれることはあると。 そのこととは我々も反省をしなななければならないと思ってます。ただその中にあって、私のほうもです、ね、本当にあの人として何が正しいのかということを考えて考えて判断をして、そして国民の皆さんとの対話も大事にしているということをぜひ皆さんに分かっていただきたいと思いまして、その話をさせていただきました。 まあ、十分にあのやり方を含めてですねあの皆さんと の, このキャッチボールができるような会議しきれていないところについてはどうしても制約がありますので申し訳ないとい う, ふうに思っておりますが私としては今日は本当にあの会場の皆さんにもご協力をいただいてさまざまな便利政策はもちろんなりますけれどもそれと同時に福島のことについてもこうしてお話をいただいたことは本当にありがたかったとい う, ふうに思っております。 全ての皆さんにご協力いただいたことに、最後に心より御礼を申し上げまして、美咲とをごあいささせていただきたいと思います。